皆さん、こんにちは。今日ご紹介いたしますのは、レッドマップルからリリースされております、カープレイ AI ボックス。こちらのご紹介を今日はいたします。私のチャンネルでは様々な AI ボックスをご紹介しているんですけれども、定点観測によって、各々の AI ボックスの特徴についてを発信しておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になってみてください。今回ご紹介する内容は、 私が実際使ってみて、これは良かったなと思う注目ポイントについてご紹介をいたします。まず、本体の方をお見せしたいと思います。こちらがレッドマップルのカープレイ a i ボッ Box 本体になっております。で今回私はノアボ r ク o に搭載しておりまして、ここ、携帯置き場になるんですけれども、ちょうどぴったりと収まるサイズになっております。かつ、こちら、 私も気に入っているんですけれども、ピアノブラックの塗装になっておりまして、非常にシンプルで綺麗、かつ余計な文字も入っていませんので、美観を損なわない、そういったデザインになっています。さらに、こちら見ていただくと私も気に入っているんですが、黒に対してこうシルバー塗装になっておりますので、非常にシックなデザイン。誰が見てもこう飽きのこない、嫌味のないデザインにまとまってて、かつ、 四角形になっておりますので、しっくりくるデザインになっているかと思います。でこちらは SIM と TF カードが入れられるようになっております。こちらに関しては USB-C が入っております。左右パイロットランプがついておりまして、今この状態で正常に作動しているといった状態になっております。一点お伝えしておくのは、最近の AI ボックスは CPU が非常に大きくなっております。で、この AI ボックスもそうなんですけれども、新しく出ているほとんどの AI ボックスはそうなんですけれども、こちら、クアラコムのスナップドラゴンという CPU を搭載しております。こちらの CPU は周波数が 1.8GHz ので 4GB RAM で 64GB の ROM ということなんで、まあこれも非常にハイパフォーマンスな CPU が搭載されております。で、それによって、 非常にサクサクとストレスなく動いてくれるというのが大きな特徴になってくるわけなんですけれども、ただし、消費電力が非常に高くなってしまいますので、給電ケーブルが必要になる場合というのがありますで。給電ケーブルを使用しないとナビに接続しても作動しないといった、まあそういったことがありますので、 映らない場合は、給電ケーブル、Y 字型の給電ケーブルを使っていただければと思います。詳細は概要欄の方に貼っておきます。それでは、使ってよかったなという項目について、今回ご紹介をしていきたいと思います。まず今、これ、タップしてパッと出てきたわけなんですけれども、携帯電話でも使えるようにされている方いらっしゃると思うんですけれども、これによって、操作性が非常にやりやすい。 直感的な操作性を兼ね備えているというのが一つ大きな注目ポイント。私も使ってすごくいいなって思ったところになります。まあこれによって新しい、まあ初めてこういうものをまあ使われた時に、まあどういった操作をしたらいいのかっていうのが分かりにくかったりすると思うわけなんですけれども、これはもう直感的に今何をやりたいのかっていうことを人間の感覚と この操作とがしっかりとこうマッチしている。例えばホーム画面に戻りたいというんあれば、ここの家のボタンを押せばいいですし、あともう一つは、こちら、純正ナビに戻りたい場合は、この車のボタンを押せばいいと。それから、二分割にしたいという場合ですと、ここのボタンを押せば二分割に。今これまた一分割に戻りましたけど、さらにまた二分割にしたいなっていうこう、思いがあった時には、ここのボタンを押せば こんな感じで、非常に直感的に簡単に操作することができると、まあ、いうことで、これは、以前私が紹介いたしました、カーリンキット、あれも非常に使いやすいオットキャストだったんですけれども、まあ、それに似たものになっています。まずそれが一つ、非常に操作性が直感的であるというのが、一つ注目ポイントになります。で、二つ目なんですけれども、こちらになります。 何度も紹介しているんですけれども、一度こちらパワーボタンをオフにいたします。このワーボクシーですと、このディスプレイオーディオがどうしてもこう、黒くなっているので、止めた時にこう指紋が非常につきやすくて、非常にこう見にくいと。で、美観も損なうっていうのがあるんですけれども、まあそれはさておきまして、もう一度パワーボタンを押します。起動速度について、もう何度も私、 動画で言及してるんですけれども、まあこちらも見ていただければと思います。でちなみにこちらの方も、今回もトヨタのノアボクシー、社内 Wi-Fi ついておりますので、トヨタの車内 Wi-Fi を使って、こちら仕様の方を行っております。はい。もう見てお分かりいただく通りで、ハンズフリーで操作ができるということになります。でこちらのレッドマップルの AI ボックスももう何もせずともこう、ハンズフリーで繋がってくれる。かつ、 wifi も特に何も設定をいじらずとも繋がるということなので設定するのがめんどくさいとでわざわざこう探したりするのめんどだと思いますでもそういったことをいちいちやらずとももう待ってるだけで繋がってくれるということなのでもうそこはもう非常に使いやすい誰でも使いやすいと思う注目ポイントになってくるかと思いますそれが二つ目になります三つ目になります で3つ目は何と言いましても、今閉じましたが、閉じて開きましたけれども、こちら。最近私動画だけじゃなくて、こういったテキストページを見たりする機会も増えてきております。また最近ブログもだいぶ見直されてきておりまして、まあ、YouTube を見るのもいいんですけれども、より細かな情報を見たいと、知りたいという方にとっては、やはりこのブログっていうのは、 これからやっぱりなくてはならないものじゃないかなと私自身も思ってるわけなんですけれども、まあ、私もこのラブンブログの方で記事や動画等を上げさせていただいているんですけれども、まあ、こういった動画を撮るときなんかも全てこう頭に入ってるわけではないのでこういったコンテンツを新たにこう知りたいなというときがありますで以前紹介した HDR362GW というラブンチャンネルで紹介している ドラコムテックの日本製のドラレコなんですけれども、まあこういったコンテンツを、まあ見たいと、ちょっと確認したいということがあると思います。そういった時に、これメモリー機能がついているということになります。先ほど電源をオフにして、またオンにして、で、クロームを立ち上げたわけなんですけれども、しっかりとこういうふうにキャッシュが残っているということになります。まあこういうところも非常に使いやすいポイントになってくるかと思います。 やはりキャッシュが残ってないとなると、またいちいち叩き直さなきゃいけない。またこうやって、ホーム画面に戻って叩き直さなきゃいけないっていうことがあるわけなんですけれども。はい。今ちょっと私戻るとこどうやって戻ったらいいんだろうなって思ったわけなんですけど、ちゃんとそういった時も、こういった直感的に、この、ここを押せばいい。 良さそうだねっていう直感的なこの操作感。まあこういうところがすごくいいなと思うところなわけなんですけれども、まあこんな感じでキャッシュがしっかりと残ってくれるので、いじいじ叩き直す必要がないというところです。まあそこも非常に便利なところですし、注目できる三つ目のポイントになってくるかと思います。はい。それでは四つ目になります。四つ目は、まず例えば YouTube を立ち上げます。 で、二分割にしたいよと。まあ、いうことで、ここを押します。そうしますと、まあ、例えば先ほどのブログでもいいんですけれども、まあ、こういったまあブログ、分割で表示することができると。で、分割できる AI ボックスは結構いろいろあるんですけれども、この、これは、 何がいいかというと、やはりこう操作性に優れてるっていうところです。やっぱこういうところでちゃんと直感的に、あ、ここを押せばいいんだなと。それがしっかりとわかる。で、これもう一回押すと二分割になってくれるので、わざわざどこにその機能があるんだろうなっていうことをいちいち探さなくてもいいっていうことになります。もう本当に直感的に二分割にしたいなと思ったら、パッとこう二分割に入ることができる。 でまた戻りましたけども、今これも倒せば、こうやってパッとこう二分割に直感的に入れることができる。まあ、そこがもうとにかく非常に使いやすいなって思うところになります。もういちいち取説とか見たくないじゃないですか。まあ、そういった時に特に見なくても、このような形で操作ができるというところ、非常にそこが使いやすいなって思うところになります。まあ、そういった二分割形式になっているっていうのが、4番目の注目できるポイントになってくるかと思います。はい。 で、次5番目になります。5番目は、一度、動画を、流します。で、さらに、こちら今、TF カードを入れておりまして、まあ、例えばドライブレコーダーでもいいんですけれども、まあ、私の、社内の動画にしようと思うんですけれど、 で、これ、止まっちゃうんですけれども、はい。これ、もう一回タップしてあげれば、動画も再生できるし、こちら、TF カードの動画も再生できる。まあ、同時再生ができると、まあ、うことになります。まあ、こういったところも非常に使いやすいところで、CPU の容量が高くなければ、こういった使い方というのは、 できません、まあそこはやはりこうスナップドラゴンの威力だというところだと思うんですけれどもこのように同時再生することができるまあただこういった使い方をするケースっていうのはあまりないとは思うんですけれどもまあ音声自体も混ざっちゃうというのがどうしてもありますなのでまあこういった使い方をされる方っていうのは少ないかとは思うんですけれども同じまあ動画なんですけれども CPU の仕事量が 増えるセチュエーションのこういった表示の仕方であっても、まあ同時で使えるということになります。まあ、本来でしたら、まあ動画を見るというよりは、まあマップを見ながら、まあ動画を視聴するとか、まあ、やはりこの動画を見たいということで、で、この動画を出して、で、マップを映すということで、注目ポイントいろいろあるんですけれども、最後にご紹介するのはこちらになります。まあこの機種の特徴と言ってもいいとは思うんですけれども、 一つのこの画面に、このすべてのこうアプリが表示されると、まあいうことになります。こ下にこれついてるんですけど、特にこれもうできなくて、これ一つの画面にこれだけのすべてのアプリがまあ表示されるということで、U2 プラスと、まあ同じこれハード OS なのかもしれないんですけれども、まあ非常にこれがさりげなく使いやすくて、私もすごく気に入っておりまして、いちいちこういうふうに、だからと こういうふうにして探すのが結構めんどくさかったりします。だったら、もうこの一つに集約してしまった方が使いやすいよねって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、画面を一つにこう集約させてアプリをいろいろ使ってみるということで、使いやすさに磨きをかけた商品というのが、まあ、今回、こちらのレッドマップル。今、多くの AI ボックスが販売されている中で、最も使いやすい スマートに使える AI ボックスではないかなというふうに今回お伝えできるかと思います。はい。ということで今回はこちらのレッドマップルからリリースされております CarPlay AI ボックス。こちらの注目ポイント。私が非常にいいなと思った注目ポイントについてご紹介をさせていただきました。商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらの方をご覧になってみてください。 当チャンネルではこういったガジェット系のレビューを行っておりますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それでは次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。